カリナ TBS ドラマで謎の人物の経古が話題、演技下手、と言われたモデルが狂気で評価されるまで。現在放送中の井上真央主演ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK の第三話から出演しているモデルで俳優のカリナ、39。 一時期は主人公たちと同じ里親の元で暮らしていたが、突然姿を消し20年間音信不通だったという謎大き役を演じている。物語のキーパーソンでもあり、SNS 上では、劇中にミステリアスを持ち込むカリナさんの存在感たらない、怖さを感じる表情の演技が上手い、などと高く評価する声が多い。 2000年にファッション誌のモデルとしてデビューして以降、モデル業と俳優業を中心に活躍するカリナだが、最近は俳優として大きな存在感を放っている。近年連ドラは年に一本ほどのペースで出演していますが。が彼女の役柄が話題になることが多い。例えば、21ケラ22年に放送された、真犯人フラグでのバタコ役。 最初は主人公が務める会社のクレーマーとして登場。元々義母を殺し、主人公の命も狙い、亡くなった息子の遺体を自宅の冷凍庫に保存していたというキャラクターで、狂気的な演技が大きなインパクトを残しました。20年放送の、恋は続くよどこまでも、では、ヒロインの相手役となる佐藤健の姉役で、ヒロインたちの恋を応援する役どころを講演。 派手で、天真爛漫でお酒好きな女性というキャラクターもハマっていました。テレビ情報誌の編集者。脇役として視聴者に強い印象を残しているカリナだが、以前はモデル出身ということもあり、演技に対して辛辣な声もあった。クランクイン。21年1月25日配信では初めてドラマに出演した頃モデルさんだから演技が、 下手など、言われ反骨精神が湧いたと告白。30代になると、あえて仕事のペースを落としてインプットの時間を増やしたという。その効果もあったのか、21年公開の映画、思い出写真では、包容力のあるホームヘルパー役を演じて高評価を得た。20代の頃とは違って、肩の力が抜けたところも、現在の魅力につながっているのかもしれない。 20代前半まではこだわりからメイクも自分好みにしたかったし写真も自分でチェックしない時が済まなかったそうです。でも年を重ねていき、他の人の意見に耳を傾けられるようになった、と以前にインタビューで打ち明けていました。芝居についても、最近はヒロインを支える役、個性的な役など振り幅が変化したことで、これまで見えなかった部分も見えてきたそうです。 また別のインタビューでは人間観察が好きで電車やバスでの移動中や一人でご飯を食べに行った時などにいろんな人を見るのが面白いともそこからあの時こういう人がいたなと思い出し仕事に反映しているとかそうしたところを見ると普段から芝居のことを考えているのでしょうどう加えて 飾らない人柄に安心感があるというのは民放ドラマ制作のスタッフだ。本人は時間さえあればビッグカメラに通っているたまに吉野のに一人飲みに行くと意外な私生活をバラエティ番組で明かしています。お気に入りは牛酒定食に瓶 ビ, ビールの組み合わせで周りの目は気にならないそう。 プライベートで遊ぶ友達は業界にほとんどいないので芸能人がいるところにはあまり行かないらしいです。外見のイメージと違っていい女ぶらないところも好印象でどんなドラマに出ていても安心して見られます。また、モデルらしく見た目はキリッとしているので役によってはそれが怖さにもつながる。演技力はもちろん そんな独特なキャラクターもそう待って視聴者にはインパクトが残るのだと思います。視覚スキャンダルからの復活。一方で、カリナのキャリアは順風ミツルホというわけではなかった。14年に写真週刊誌に私生活でのスキャンダル写真が掲載され、メディア露出が激減したこともある。 それまでフジテレビ系の月9ドラマで主演を務めるほどの人気だったが、スキャンダル以降は15年にドラマ主演が一本だけと半ば俳優業は休業状態となった。だが、17年放送のドラマ嫌われる勇気で主演を務め翌年には、ドラマ高根の花の後半から主要キャストとして登場するなど徐々に復活していきました。19年公開の ライフオンザロングボードセカンドウェイブで7年ぶりの映画出演を果たし、第一線に戻ってきました。前でのテレビ情報誌の編集者。俳優生命の危機にもなりかねないスキャンダルがありながら、人気が衰えなかった理由について、芸能評論家の三杉武氏はこう述べる。 デビュー当初はセレブで華やかなイメージが先行していましたが実際は昔から気さくで飾らないサバサバとした性格だったようです。男前で姉御肌な仇で男女を問わず同世代や年下の共演者からも慕われていました。最近はそうしたその部分を前面に出すことがプラスに働いているのでしょう。 もともと競馬好きとして知られていますが、先月放送された、オス 2DO では仲の良い山田優さんから楽屋で競馬新聞を広げてレースの予想をしていたことを暴露されたり、お姉さんと口論から殴り合いの喧嘩をした舞踏派エピソードも紹介されたりしていました。こうした話をオープンにすることで新たな支持層も広がっているのではないでしょうか。